いつも動画を見ていただきまして、ありがとうございます。旅する着物男子、バオシンです。今回、熱海を旅してきまして、いよいよです熱海花火大会が開始時刻が刻一刻と迫っています。事前に観光案内所の方に足を運んできまして、一番花火を楽しめる場所を調べておきました。 素晴らしい夜の芸術の場所からお届けしたいなと思います是非是非今回も旅の感動体験を一緒に共有させてくださいそれでは今回の旅も進めていきましょう